おはようございます、ゆっこです今日の気温は18度めちゃめちゃ暖かいですえっ、ー、と私の R3、1年点検をしてからだいたい半年ぐらい経ちまして、えー、春の乗り出し前点検ということで今回、えー、二輪管さんに安全点検をお願いしにやってきました今回担当のスタッフさんがこちらですはい、えー、今回担当させていただく二輪管の整備スタッフの牧田と申します 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこの安全点検のシートを使わせていただいて、あの車両の方をチェックしていきます。はい。はい、では一番最初の項目がエンジンオイルの状態。ここの確認窓ラインが入っていると思うんですけども、これが上がアッパーレベル、下がロアレベルなんですね。この間にオイルが入っていれば大丈夫ですね。で色の方もあの今。 ちょっと網色っぽくなってると思うんですけどこのこの状態で全然問題ないですね、うん、フロントのタイヤの状態は溝、えー、が減りすぎてないか、うん、うん。あとはタイヤの横側ですねひびがいっぱい入ってないかどうかうの確認をさせていただいてます、うん、綺麗になってます全然大丈夫ですね<笑>、はい、はい。後ろも大丈夫ですね溝もたっぷりあります大丈夫です ちょうどここがブレーキパッドになってます、ねはいはい、ここがバックプレートになってましてこれ溝が入っていると思うんですけどバックプレートまで溝が切ってないと思うんですけども、うんうんうん、溝がなくなるぐらいまで使うともう交換時期ですね後ろはもっとありますね 6mm 以上あるので後ろも交換する必要は全くないですねはい、はい、大丈夫ですブレーキフルードの点検に移りたいと思います。 ブレーキフルードフロントのブレーキフルードはここちらですね、はい、このマスターシリンダーのカップのところに窓がついていると思うんですけども、はい、ここが点検窓になっています容量であったり色の具合を点検させていただいてますここの中にこの間に入っていれば全然問題ないですね液の容量は入っているんですけど色が今ちょっと茶色くなってますね、まあ、そろそろ交換時期かなというところ、うん クラッチフルードの点検に移りたいと思うんですがこちらの R3 ですねのクラッチフルードではないですね、うん、マスターシリンダーがついてなくてワイヤー式になってるんでこちらの項目はかぶさせていただきますでは次に後ろのブレーキフルードですねちょうどここにロアレベルアッパーレベルって書いてありますねこの間に入っていれば大丈夫です今入ってますね、うん、はい、はい、ちょっとやっぱりあのフロントのブレーキのオイルと同じように色が変色してますそろそろこう、まあ、交換時期 なりますね、はいこちらの電圧計を使わせていただきましてバッテリーの点検をしていきますあのバッテリーが何ボルト今あるかどうかというのが分かるようになっています 13.13 ボルトですねはい、はい、今あの特に問題ないですね12ボルトバッテリーがついてますんで、まあ、12ボルトを切るとちょっと問題があるかなと、まあ、交換時期にですね、はい、でこの状態から エンジンをかけさせていただいて、ちゃんと発電してるかの確認をします。はい、十四ボルトまで上がったと思うんですけども、うん、あのしっかりと発電ができてますね。はい、はい、あのこちらも特に問題ないです。はい。続いてチェーンの伸びの状態を確認します。これがまああのたるんでないかどうかですね。今こういう状態にな。 これがたるんでくるとやっぱりこういうふうな感じでダラーンとこうチェーンがなってしまうんですうん、うん、でその状態で走り続けちゃうとあの自転車のチェーンが外れるみたいに、あのー、バイクのチェーンもやっぱり外れるんですね自転車の場合は外れたなと思うと自分で漕いでるんで止めれるんですけどバイクの場合はやっぱりエンジンでこう駆動してますんで急に止まれないんですね、うんうんうん、そうなってくるとまああのー、危ないんであんまり伸びてるようであれば チェーンの調整が必要になりますね。これベストな状態です、ね。ベストです。はい。で、次は。この。スプロケットですね。はい、後ろの付いてる歯車になっているんですけど。この歯車の。歯の状態。の点検なんですけど。うん、あの、使い続けると、この。歯が。尖ります。手裏剣みたいになっちゃいます。ええー、そうなんなるんですか。はい。今、あの、この状態では全然大丈夫。です 次はトーカルイの点検に移りたいいと思いますトーカルイの点検はエンジンをかけさせていただいて、はい、ヘッドライトがついているかどうかあとウインカーがついているかどうかテールランプがついているかどうかホーンが鳴るかどうかの点検になりますね今、ロー側がついていますこれでハイライトですねウインカーですね反対側もうんでホーン。 なりますねはい続いて、じゃあ後ろ側、はいまずはウインカーですね、反対側、今、テールランプは微灯がついてると思うんですけど、ブレーキを握らせてもらって、ちゃんとブレーキランプがつくかどうか、同じようにフットブレーキですね、うん、あとはあのここのナンバー灯がついてるかどうかも確認させていただきます。はい問題ないですね次に サスペンションのオイル漏れの確認をさせていただいてますこちらですねまずあのフロントのフォークからオイルが漏れてないかの確認なんですけども2本とも見させていただいてオイルの漏れがないですねなのでこれで大丈夫です後ろのサスペンションここですねはいオイル漏れてないですねなので後ろのサスペンションも大丈夫ですでは続いてえー、とレバーの遊びと聞き具合ですねまずはあのクラッチの レバーを握ららせてもらってもっちゃんと作動するかかどうか R3 の場合はクラッチがワイヤー式になってまして、はい、このワイヤーの中のここですね、見てもらったらこの中身が出てくると思うんですけど、ワイヤーの中身がこのワイヤー、えー、と使い続けるとささくれだって最終的に切れちゃうんですね、うんうん、で切れる寸前っていうのはこう握ったときにこんなにスムーズに動かない、うん、握ったときにささくれだっていんので。 ね、引っかかりが感じる、うん、あのスムーズに動かないな、はい、とかこのインナーワイヤーのところが、えー、油切れするとこんなに軽くないうん、うん、すごく力がいるその時はあの給油もしくはあのワイヤーの交換が必要になってきますね、うん、あのクラッチは全然大丈夫です、うん、ブレーキ握らせてもらってこちらもしっかりとタッチが出てますね、はいうん、ブレーキのフルードがダメになったりとか、うんあのまあ、ブレーキに問題がある 車両なんかはこう握ったときにこうカチッと止まらない全然動かない戻らないっていうのがあるんですけど今はあの綺麗に作動しているので大丈夫ですねじゃあ続いてこちらもやっぱりあの後ろのブレーキになるのでちゃんと綺麗に動いているかどうかはい確認ですねフロントのブレーキと同じで油切れがしいるとここで止まってしまったりだとかなります今は全然問題ないですね。チェンジペダルの方も しっかりと動くかどうか確認ですね、はい、綺麗に動いてますねはい、ガタつきもほとんどないですね、うん、大丈夫ですはい、ではタイヤの空気圧の点検に入りますそう R3 はフロントが2キロ後ろが 2.5 キロが、えー、基準になってます、うん、今ちょうど2キロになってますねこちらで大丈夫ですねクーラントですね こちらに今リザーブタンクっていうものがここに入ってるんですけども、オイルの時と同じようにこちらロアレベル、アッパーレベルですね。この間に、えー、クーラントの量がちゃんと入っていれば大丈夫なんですよ。ちょっと今見にくいですね。あ、はい、わかります。濃い緑色の液体ですね。すねはい、はい。あのー、何個使ってくるとクーラントが減ってくるんです。うん。うん、まあ、なくなってしまうとオーバーヒートの原因だったりとか、うん、エンジンの故障の原因になりますので、入ってるかどうかの確認。 あと色の確認ですね、今はまあ緑色、たまに赤いやつとか青いやつとかもあるんですけどエンジンの中もやっぱ錆びるんですね、うんまあ、水が入っているので錆びますで、錆びてくるとどうしてもここの緑色の液体が茶色くなってしまう、茶色くなってくると各部 の, そのウォータージャケット、まあ、水の通り道なんですけども全部詰まってしまって、やっぱり水の循環が悪くなる、うんで、冷却が行われなくなってしまって、エンジンの故障の原因にもなりますので。 あの色の確認もさせていただきます。はい。はい。はい、では最後の項目になりますね。はい、えっ、ー、と車検のあるバイクは車検の満了月えっ、ー、と 250cc 以下のバイクですね。まあ自排席の保険の満了日のステッカーの確認をさせていただいてます、はい。こちら R3 なので車検があるバイクですね。うん、33年平成33年6月まで車検が有効ですよっていうステッカーが貼ってあります。はい。はい。この R3 は全然車検がまだまだ残ってますよとい形になってますねはい、はい、ではこちらですべ、えー、ての点検項目が終わりました、はい、フロントのブレーキフルートの状態と後ろのブレーキフルートの状態がダメなのでそろそろ交換いただいた方がいいかなというところですねはい、はい、さあこちらが安全点検のチェックシートになりますねはい、はいありがとうござまありがとうございました